途切れ途切れの話はやめてよあんたの心にしがみついたママの終わりじゃしょうがない 「あたいは恋花散れば祈りを」「あたいはあんたに夢中だった」「心からあんたに惚れていた」 燃え尽きてしまった恋はナは静かに別れ歌歌 う, う, うのを疲れたままで二人で心合わせたけれど大きな 「夢を咲かせすぎた」「燃えて散るのが花夢で咲くのが恋」「一人咲き 「あたい恋花見はむすべないわ」「あたい恋花枯れてもまた咲くだけ」「あんたと心重ねたけれどずれてゆく、ずれてゆく、壊れてゆく」 燃え尽きてしまった恋花は静かに別れ歌歌 う, うの疲れたままで二人で心合わせたけれど大きな夢を咲かせすぎた 「燃えて散るのが花」「夢で咲くのが恋」「ひとりざき」 「夢で咲くのが恋。燃えて散るのが花」「夢で咲くのが恋。い」「ひとりだ」